太太郎郎君自由党の山本太郎ですこれまでの審議によって TPP が発効すると食の安全、健康、環境といった公共の福祉を守るための規制が ISDS などにより難しくなることが明らかになりました。しかしか政府はありがたみのない まるでありがたみのないお経のように問題ないと繰り返す TPP について会派を代表し質問しますよろしくお願いしますえまずはそもそも論からこの一本を見れば TPP が何となく分かるという内容にしたいと思います TPP に日本語の成分成分は存在しますかしませんか渋谷審議官二択でお答えください渋谷内閣審議官日本語は成分になっておりません山本君ありがとうございました日本語の成分 TPP には存在しません。成分とは何ですか。協定の公式言語です。そうとも言えるのが成分です。条約や協定を作る際、基本となる解釈を他国と共有できるように、 後から解釈で揉めないようにそれぞれの言語で準備するのが成分先々解釈で揉めた場合でも日本語の成分ではこうなってますよっていう共通の認識をもとに戦えるんですけれども今回のようにただ英文を翻訳しただけのものではそれができません TPP には日本語の成分はありませんが英語スペイン語フランス語による成分は存在しますフランス語の成分は TPP 参加国カナダのある地域のために作られました カナダ国内でフランス語が話されているのはケベック州とニューブランズウィック州などの地域 GDP で見てみると約3600億米ドルぐらい日本の GDP と比べると約13分の1日本の経済規模の13分の1の地域のためにフランス語での成分が準備される一方 TPP 参加国の中で GDP 第2位の日本のために日本語での成分は用意されていないおかしな話ですね シンガポール、メキシコ、ペルー、オーストラリア、モンゴルなどなど、今までも、えー、そのような協定、二国間とかでいろんな協定を結んできましたが、日本語の成分が存在するものはあります、他の多国間協定でも日本語成分がないものがあるじゃないかとおっしゃりたい方、いらっしゃるかもしれないけれども、あれもこれも秘密の TPP で、協定文だけを頼りに審議するんだから、誤解が生じないように日本語の成分を用意するぐらいは最低条件じゃないでしょうか。 日本語の成分がないとどんな問題が生じるでしょうか具体的な例で聞いていきたいと思います環境や健康などに影響を及ぼす企業活動の歯止めになる条文ありますかと以前質問いたしましたその際投資の章 9.16 条と付属文書9の B についてお答えをいただきました 9.16 条については投資の章に違反しないという条件付き限定付きで 健康、環境に関する規制をかけることを許してあげましょうという代物だったつまり、論理的には何の歯止めにもならないことが明らかになりました今日は以前の答弁でおっしゃったもう一つの方付属文書9の B についてお聞きします付属文書9の B って何ですか投資の章に規定された投資財産の収容の原則禁止に関連し締約国の行為が間接収容に該当するかどうかについての条文 要はどういうことでしょうか何が収容間接収容に当たるか書かれたものです収容間接収容ざっくり説明します収容かつてイランやベネズエラのような産油国で外資系企業が開発した油田を突然国有化する財産を完全に取り上げてしまうといったことが起こりましたこうした行為が投資の省が禁止する収容の典型例直 接, 財直接財産を取り上げてしまうような収容だけではなく 規制の強化や新たな規制を設けた結果財産を制限したり使えなくしたりすることも収容の一部だよこれを間接収容という例えばメキシコ政府がメキシコ国内でスペイン企業が運営する廃棄物処理施設が環境及び公衆衛生に対する脅威になっていると施設の許可の更新を拒否した事例この許可の更新拒否が間接収容に当たるとされた。 政府が人々の健康や環境を守るための判断や規制を行えば、間接収容として ISDS で訴えられる状況ってこれ、異常ですよね、しかし、仲裁に関わり、驚額の報酬を得る弁護士や投資家はこれまで間接収容という魔法の杖で数々の訴えを実際に起こしてきた、多くの投資仲裁事例でもそれははっきりしています、それに対する歯止めはどうなんでしょうか、簡単に間接収容じゃないかって言えない作りに TPP はなっているんでしょうか。 付属文書9の B、第3項 B を見てみます、これは原則として公共の福祉を目的とする規制措置は、間接収容に該当しないと言っています、前回の答弁で付属書 9B を挙げたのは、そういう理由からだったと思うんですよね、そちら側が、しかし条文の下の方、黄色いライン部分をちょっと拡大してみますね、条件、限定、これ、やっぱりついてることがわかるんですね、どういうことなのか、極 め, た限ら極めて限られた場合を除くと。 どういういことか、つまり公共の福祉を目的とする規制措置でも、間接収容に該当する場合があると認めてるわけですよね、じゃあ、どんな場合に間接収容なんですか、極めて限られた場合ですと、極めてですから、単なる限られた場合よりも限定された本当にレアなケースを指していると考えるのが普通ですよね、該当部分、英文でも確認いたしました、同じく黄色い部分ですね、ライン引いてあるところ、えー、すると、except in rare circumstances。 Except in rare circumstances と書いてある辞書で確認しました except は除いてレアはまれなサーカムスタンシズは状況という意味らしいですつまりまれな状況を除いてという意味の英文日本語訳のうち限られた場合を除くという部分はなんとなく英語に対応していると言えると思います間違ってないよねってでも極めてっていう強調するニュアンス英文のどこにもないんですが レアに入ってんじゃんじゃないです、また続きがあるんです、聞いてくださいね、自民党の皆さん、<笑>極めて限られた場合を除くと強調するならば、クワとまたは Exceeding... exceedingly だって、レアだけだったら、まれって意味ですから、普通はそのような言葉が付け加える必要があると、なぜ限られた場合を除くという日本語訳ではなく、極めてという原文には見られない修飾語を入れて、強調するような翻訳を行ったのか、簡単に教えていただいていいですか、短めにお願いします。 審審議議官官の方ででいいですよ渋谷内閣審議官あのご指摘の、えー、レアーサーカムスタンス、極めて限られた場合というふうに訳しておりますけれども、あの日豪 EPA 投資相、あるいは日中間の投資協定においても、同様の文脈で用いられているレアーサーカムスタンスを、えー、極めて限られた場合というふうに訳しております。 えリミティブサーカムスタンシスじゃなくて、レアーサーカムスタンシスですということでございますので、この和訳は適当だと考えております。ちなみに、あの、英 a 時点で、このレアという言葉を引いてみますと、ウェブスターの辞書でございますが、レアというのは、セルダム、オカーリングと書いてあります。で、セルダムというのは同じウェブスターの辞書で引きますと、オーモストネバーということでございますので、えー、ほとんど起こり得ないと訳すのが正しいのではないかというふうに思います。えー、ちなみに、えー オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正において、レア・ケースというあの英語が使われておりますが、これも極めて限られた場合というふうに約出しているところでございます山本君。ありがとうございます、勉強になりますね。えー、他の協定でもやってきたと、ねそんなふうにも読めんだよ、よく勉強しないよ、山本君と、ねわかります。ででも今回多国企業ななどの投資家がね使ううことときるようになるよに でも、なおさら極 め, 極めて限られた場合という日本語訳を使いたい気持ちわかりますよ。でも、実際にちゃんと書き込むべきだったら、慎重を期して記入するべきだと思うんですよね。でも、日本語の成分が存在しない以上、そのようなこと、国内向けの説明、ただの印象操作でしかないと思うんですよ。成分ないんですもんね。訳文しかないんだから、実際にそれ、もしも仲裁点に持ち込まれた場合に、年には年を入れた成分を作っていれば、これは、 レアだっつうことで、極めてってことも読めるんだよっていう解釈を間違いのないものにしておく必要がある。どうしてか。国益がかかってるからですよ。はい。えー、まあそういう話なんですけどね。まあ実際、ISDS で日本が訴えられてしまった場合、政府が主張するような、極めて限られた場合かどうかではなくて、レアサーカムスタンシーズ。つまり、限られた場合かどうかで感染収容に当たるかを判断する。解釈としては、それ、すごく問題になると思いますよ。それで押し切れるかどうかわかんないじゃないですか。しかも、成分がないんですもんね。 中裁定でジャッジされる場合、日本政府が勝手につけた極めてっていう話になるかもしれない。印象操作のための就職後は無視されますよ。こういった翻訳文を根拠に政府がいくら安全だと主張しても、成文である英語の解釈と異なっていれば相手にすらされないと。私たちは政府が作った性格とは言い難い、むしろ国内世論向けに印象操作が施された全、えー、翻訳を前提に審議を行っているのです。これからですからお待ちください。さらに、 他の協定文でもやってきたとおっしゃった、ね、じゃあ他の協定文、同様の歌手見てみましょうよ、先ほども出されましたっけ、ね、例をね、オーストラリアとの間、日後 EPA、措置がその目的に照らして、過度に厳しいものであるために、誠実に適用されたものと合理的に見なすことができない場合等などの、えー、極めて限られた場合、極めて限られた場合って言葉はそのまま同じですよね、でも、その手前よく見てくださいよ、どのように限られた場合なのか。 間接収容、どのように限られた場合が、間接収容だと認められるのか、説明限定、ちゃんと書かれてるんですよ。パネルに、今、皆さんの資料にお配りしたるウルグアイとの投資協定も同様ですよ。ね、これだったら投資家が限られた場合に該当すると主張して、それ、間接収容っていう魔法の杖振りかざすことより、難しくなる。今だったら、レアっていう言葉がどこまでの範囲を示すかってことが、まず問題になる。そこに対して、ちゃんと言葉付け加えなかったんでしょう念には念を入れて。それをしてなかった上に、 このように事前に極めてとかっていう前にちゃんとした説明を入れてなかったって話なんですよ。最近の都市協定では間接収容という魔法の杖が乱用されないようにこうした説明限定を加える例が増えているそうです。米韓 FTA でも同様の規定が存在する。しかし TPP ではそういった説明限定をあえて意図的に外してしまっている。どうして魔法の杖を振りかざす余地、あえて作ってんですか質問します。交渉過程で他の協定で加えたような 目的に照らして著しく厳しい場合とか、著しく均衡を失する場合といった文言を TPP でも設けることについて、実際、現場で話し合われたんですか。渋谷内閣審議官 あの、何回かこの委員会であの、政府の方から答弁申し上げておりましたが、ISDS というのは、我が国の、うん、我が国の企業、我が国の投資家が、海外で投資活動を行う上で、必要なツールだというふうに私どもは考えております。えー、世界の国々を海外に投資をする余力のある国と、受け入れる側というふうに分けますと、我が国は投資国であります。したがって、えー、これまで、あのー、 どちらかと言いますか ISDS は必要な立場だと、そういうことで主張してきたわけでございます。えー、日米以外の10カ国は投資を主として受け入れる側だといたしまして、えーあの、先ほど総理からご答弁ありましたように、それぞれの立場のバランス、えー、十分考慮しながら、えー、この条文で合意に至ったと、こういうことでございます。山本君。いい加減してくださいよ、一言で返せる話を、何の話してるんですか、ISDS でどのような目に遭うかということを全く危機感もなく、アメリカの巨大企業が。 ねえ、多国籍企業が日本でも商売をやって、そして ISDS に訴えられる可能性があるから念にも念を入れなきゃいけなかったのに、政府が嘘と欺瞞でデコレーションを施したこのような協定を、参議院で採決すること自体が参議院の恥であり、参議院不要論につながる話です。自然成立、上等じゃないですか。送り返しましょうよ、衆議院に。党派を超えて、参議院での採決を阻止することこそが、国民の生命、財産を守ることにつながると申し上げて終わります。ありがとうございました。